こんにちは羽田理香です羽田恵り香の気ままにトークシャララということで今回はですね起業家さんを応援しよう企画第1弾です。さあ私がなぜ起業家さんを応援するのと不思議に思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども実はですね数年前から起業家さんに出会う機会が非常に増えたんですね。でそこでいつも会うたびに思うのは いや、企業家さんって素敵な方多いよなと思って、その素敵な感じがもっともっと世の中に伝わればいいのになっていうことを思ったんです。そこで羽田絵里香の心の中でですねこう、企業家さんを応援したいっていう思いがですね、ふつふつと湧きまして、今日のこの企画にたどり着きました。 まあ、勝手に応援っていうやつですね。でもですね、その企画の第一弾のゲストさんとして、いいよう出ても、と言ってですね、手を挙げてくださった方が今日はいらっしゃってくれてます。それでは早速ご紹介しましょう。ヒカリンこと大久保ひかりさんです。どうぞイエイイイこんにちはよろしくでーすよろしくお願いしますヒカリンね、ヒカリンはじゃあ、あの<笑>、 私から説明するよりも、多分もう直接あの、自己紹介してもらった方が、多分いいと思うので、うん、うん、ちょこっと自己紹介してください。はい。じゃあ、自己紹介させていただきます。大久保ひかりと申します。あの、ひかりっていうのはね、交際、光にあやて書いて、ひかりと読みます。今ですね、うんはい、お仕事としては、 女性の起業家さん3年目ぐらいまでの方準備中から3年目ぐらいまでの方の好きやとか学びをね仕事志のこととか言って仕事ね<笑>に変えるお手伝いあとね魂を喜ぶワークライフスタイルを作るっていうサポート女性向けのビジネスの基盤づくりですねつまり、うん、をサポートしてますやっぱりお仕事だけできても幸せじゃないし でもねプライベートが充実しててもやっぱりお仕事でねあの収入の柱も増やしたいっていう女性が今たくさん増えているので頑張り方を間違えちゃうと企業が苦行になっちゃうんですよね。うん、うん、うんなので頑張り方を間違えずに自分らしいマイサイズビジネスを作っていこうっていうお手伝いをしてます。よろししくお願いいいます、えー、すえごいいろいろやってるんだねそうなの<笑><笑> 私ね、ヒカリンを、私もヒカリンってね、呼んでるんだけれども、<笑>ヒカリンを初めてああの見たのが、その、今私がお世話になっている塾で、<笑>ヒカリンはチューターとしてね、チューター、みんなわかるかなチューターというのは、その塾の塾長さんと、うん、それから生徒さんを結ぶ役なんだよね。そうね、サポーターみたいな。 ねみたいな感じだよね。そうのチューターさんで入ってるんだけれども、その時になんかその塾長さんのライブに行った時に光がゲストで出てたんだよね。そこが初めての初光琳だったの。あーありがとう、でかくあれもうなえ一年ぐらい前じゃない？そうだよ、一年ぐらい前。あらあら そ, そうそれを見た時に、まあなんかこうねパーツが大きくてすごい<笑>。 すごいしっかりした人だなぁと思って。ありがとう。うん、だからなんかこうきれい系だからさなんかすごいできるんだろうなっていう感じはしたわけ。うん、あありがとうは、ね。パーツが大きいのは羽根ちゃんも一緒だと思う。<笑>そうかな。<笑>いやでもなんかこうねすべてこ う, こうパーツが大きくて色白で。ありがとうございます。そ<笑>うなのそうなの。でやっぱりなんかしっかりしてるなーっていう感じを。うん けてたんだけどありがとう、うんうん、でもなんかこの間ひかりんとちょこっとねお話をした時に「実は実はそんなにしっかりしてないんだよ」みたいなお話を聞いて「えっ?」って思ったんだけど「そ、うん う, うん、<笑>うなの?」って聞いちゃった。 えそうだよやばいよよよポポポンン、えー、ンコココツツツだだいいいぶえ何でじゃないよ全然いやこのさ絶対にこれを見ていて今の自己紹介を聞いていてひかりんをポンコツって思う人っていないと思うよ。本当あのねよくねキャリアっぽいって言われるんだけど、うん、全くなんですよ<笑><笑>だってさいつもピシッとしてるからさ絶対そうやって思われるよね。 あ そ, うそうそう、ちょっとさ、あの一応、講師をしてるから、講師っぽくしようっていう思いはあるのね。だけども、中身はものすごいポンコツなのそうなん。例えば、例えばどんなところ例えばねあの、お米が全然とげないよね。<笑><笑>ちょっと待って、ちょっと待って。お米ってさ、ねえ、あのこう入れるじゃんね。うんうん、い 水, 道水道から水出して、ザーってやれば、とげちゃうよね。 とげると思うでしょ。と、うん、げるんだけど、何回やっても美味しくならない。ああ、なるほどね。そうそうそうそう。とぎ方に自分の研ぎ方に問題があるんじゃないかっていうとこね。うん、あ、そう自分の研ぎ方に問題があるんじゃないかと思って、あのお米研ぎ器とか買ってみた。うんうん。買った。やっけうんうんうん。買った。うん。でも美味しくならないの。と<笑>ぎ器じゃダメか。 なんかいいだ後炊くじゃない、うん、うん。それを食べるとどうも何かなんか違うなっていう感じが<笑>なるほどね何か違うのじゃあきっとンの中で、うん、の味に近づけたいっていうところがあるわけなんだね。それがねその例えばさ旦那さんがさ炊くじゃん自分で研いで、うん。そうすると美味しいのよ。<笑> 何, がい何がいけないのかしら。 同じ指よね。同じ指で多分飛び出ると思うんだよ、うん。そうそうそう。あれじゃない、なんか体温とかさ。うん、私もね、実は私、料理が苦手なのね。意外。料理得意そうに見える見える見える。全然。もう1分1秒でもキッチンに立っていたくない人だから。<笑>そうなの意外すぎ。<笑>本当に意外とね。 こう人に届くイメージと、うんうんうんね、自分が思ってるイメージ全然違うのよね、これねあそうあ。意外とずれるよね。うん、ね、かなりね、そうずれてくるよね。うんうん、そうなんだから、そのお米も昔昔は、その洗剤を入れてね。うん、<笑> そ, うだから<笑>そう、あとあの泡立て。ではいはいはいはいはい。パンって、悪いパターンよね。<笑> そうだからだでもほら聞くのよあのだいぶね、年齢も上がってきて子供もいるし、うん、お料理とかするときに体温が関係ありとかあもしかしたら旦那さんかっていうところは、うんうん、冷え性光<笑>冷え性冷え性それはあるじゃあやっぱり指の温度じゃない温度かーじゃあどうする研ぐ前に手を止めてから今度研ぐ もうさお米をとぐ才能がないなってちょっと思ったのね<笑>だから<笑>無洗米にした<笑>賢いねなるほどね<笑>、うん、ここでさワンポイントなんだけど、うん、あワンポイント聞きたい、うん、こないだってたまたまねうん聞いたんだけどね、うんうん、お米をとぐ前にっていうかお米をとに時にたい、うん、お米入れてさすぐこうとぐじゃないあそうねすぐとぐ だけどお米を入れたら1回10分間ぐらいそのまま放置するんだって。え置いとくのうん洗う前に。お米に水分が入ってもうそれ以上お米って膨らまないんだってね。へ、うん、そこからこうお水でといで、うんうん、さらにこう放置しての炊きだと、うんうん、だからその最初に置くのと最後に置いとくだけ、うん、美味しいお水にしとくと。 おいしご飯が炊けるって聞いたの。ワンポイントすごーいすごいね。そうなの、勉強したばっかり。<笑>ええー、ちょっと、う十年生きてきて初めて知った。んね<笑>私も初めて知った。えって最初に置いてあるのって思ったもん。置いてない。ねえ。ええー、そうなの、そうなんだって、おいしいんだってよ。うん、今度やちょっと。 今度やってみようかなと思いつつやらない気もするね。<笑>ねめんどくさいとかさ、忘れちゃうとか忘れちゃいそう。<笑>意外と、意外と先生しっかりしてないっていうとこね。意外とね、先生忘れちゃう。<笑> で, でもあれでしょご主人がいて、お子さんもいらっしゃるんだよね。あ、そうそうそう、元気すぎる男子がいます。何歳だっけ今ね、5歳なの。5歳いやー、怪獣ちゃんですね。 いや、もうね男子ってアホだね。<笑>でもそこかわいいんだよね。あそうそうそうなんかもうこのなんだうやっぱ女の子と比べるとね、うん、あ全然なんか女の子はちょっと大人っていう感じがするけど、うん、男子はアホだなって思ってそこがかわいいね。そうなんだよね。うん、どんな感じどんなところをさアホだなって感じる<笑>この間ねあの そうそ う, そう運動会であの運動会楽しんでたんだけどなんか絶対我さするなと思ってたら、うん、もうすごいもうどう見ても見えるところでみんなで相談してるのよ、うん、何かを<笑>何を相談してるんだろう、うん、何かを相談してて<笑>でちょっ と, とあのこの自己時勢だから遠いとこから見ててうん 何を話してるかとかわ分かんなかったんだけど隠れてるつもりで明らかに見えるとこで相談しちゃってるから、うんうん、絶対なんかやるでしょと思ってて、うん、でその玉入れの後に玉をさ持ってさ投げて遊び出したのそのあと多分その相談かなと思ったんだけどそしたもう先生に怒られててさ、うん、<笑><笑>バレいろんなことがバレバレ そうなんでね。意外とバレることをさ、うん、やっちゃうんだよね。そうなの女子はさ。それをさなんかこう冷めた感じで見てるといううん。同じ年齢なのにね。同じ年なのにあなんかやってるみたいな目線でうん。そうなんだよな。わ か, かる。わかるえ、運動会って親も参加することってあるの？今は？ あのね、競技は参加しないんだけど、あのうん、もうちょっとは今このご時世とか離れたところから見守る感じあなるほどねコそうそうロナがさ、うんあの、こんな風になる前とか、うんうん、は親が参加型とかあるの あ, あ, あったあった、参加、そうね、そ の, その前はあの競技に少し参加、一緒に走るとか、玉井ですとかはあったよ。うん、光も参加したの 参加したんだけどさ、もうさ、体がガタガタでさ。<笑>体がガタガタそう。走るとさ、もう次の日、腰が痛かったりとか。<笑>でも大丈夫だよ、まだ次の日出るから。本当、うんうん、そうそうだんだん次じゃなくなってくる。そう、だんだんとね。い言いたくないけど、<笑>だんだんとね、次じゃなくなってくるから。だからまだ大丈夫。まだ大丈夫。よかった、まだ。 まだかた<笑>えひかっりん自体は、うんあの、運動とかは得意なのあ、ね、運動できそうに見える。うん、見えるよ。運動がさ、うん、運動のセンスがなさすぎてびっくりする。<笑>なさすぎてなさすぎ。はねちゃんは運動できるの結構好きな子。うん、運動好きだよ。すごい。うん そう体を動かすのが好きだからって言ってもやっぱり年齢とともに厳しいけどね。うん。ね、そう、えー。じゃあ、えっじゃあ小さい頃から意外と運動は苦手うん運動がね、本当にね、あ才能ないってこういうことなんだなって思って、全くこう、一生懸命走ってるのに誰にも追いつかないみたいな。<笑>はあ、なるほどね。 なんだろうえもうでも記憶ないよねあのートル走とかあったじゃない あ, あった気がする、うん、あ, あれで何秒とか記憶ないよねきっとあもう全然覚えてないけどなんかお尻から数えた方が早いとかそんなそうかそうそ う, そう男の子怪獣の相手大変ねだからできないんだよね<笑>何して遊ぶじゃん<笑> 怪獣がれれててそれを見守るやつみたい な, あなるなる。それはねすごいイメージできる遊<笑><笑>んでるところからこ う, こうやってゆっくりとそうそうそう見守ってるそうだからドーンとした母っていうのがねすごくイメージはできる あ, ありがとうなんか誘われてもさもう体が動かないからさちう<笑>いやいやです<笑>でも基本やっぱり落ち着いてるよね あ、そうね。どっちかって言うと、やっぱそうね。うんうんだと思う。ひかりんの、じゃあ、小さい頃遊んでたことって何あ、小さい頃、うん、そうだな。はい。でも意外と公園は行った。うん、遊んでるじゃないうん。公園は行ったし、あと、でもおままごととかやっぱ好きだとね。ああ、女の子だからね。女子感があるやつ。 おままごとで何役<笑>？それがさ、おままごとで自分を遊ばないの。えどうしてどうして？して<笑><笑>え遊ぼうよえ<笑><笑>そうでしょう。おままごとお友達がやってるじゃない？うんうん、それを見てさあのプロデューサー役みたいな。<笑>やっぱり監督なんだ。<笑>そうそうこうしてあしてとか言ってうさがられ。て そううじゃあ、小さからやっぱり、ね、あの監督を何かをこうやりなさいみたいなこういう、ね、立場的なことはやっていたってことなんだね。そうそう、自分がこうあのプレイヤーになってジェニーちゃんとかね、そのと流行ってたの、うん、やるよりもこう、それをこっちにとかやる方が好きで。ね、あれ兄弟いる、兄弟妹1人。お姉ちゃんなんだね。 そうなの、そうなの。なるほど、なんとなく繋がってきたわ。<笑><笑>このどーンとした感じね。うんうんうん。そうそうそ う, そう。ええー、じゃあ、おままごと自体で遊ばないで、監督的にこうしてこうしてっていう感じで遊んでたっていうのは。うん。の頃よく遊んでた遊び。そうだね、それは子供の頃遊びと言っていいのかわかりませんか。<笑>そして嫌がられるという。<笑> あとはね、うん、あの、昔は箱ブランコっていうのがあったのよね、公園に。わかるブランコって、こう、こう、二人乗ってガシャンガシャンって。そうそうそうそう。うん。<笑>あるある、うん。今な、結構ないとこがさ、うん、多いけど、昔はこういうの二人乗ってガシャンガシャンっていうのがあって、うん、それを、それも乗る役じゃないのね。こぐ役こぐ、めちゃくちゃスピード出してこぐっていう。<笑> ものすごく危険な遊びには。<笑>へえ、そうなんだ。そうそう。もう揺らしながら、でもなんかこう、ね、調節はしそうな気がするんだけど、結構ワイルドなのね、その辺は。そうなそうそそこはね、ちょっと刺激を求めて。<笑>へえ、すごい、面白い。そんな感じだったね。うんそれが、じゃあ、小学生ぐらいの頃そうね、そうね、そんな、それぐらい。 中学生とか高校生の頃は中学生とか高校生中学生になってかしてたんだけど、企業の第一歩って言われるとそうだね、それが一歩になと思うえぇ、ー、そう。あ<笑>ら、あう 洗, 洗 う, 洗うちょっと洗おうかなって思うけど、洗ったらなくなるのかなそれ聞いちゃう、うん、聞いちゃう。聞いちゃうか。